会場にお集まりの皆様こんにちはあ火災とい最下祭といえばそう我々東京都は千代田区からやってまいりました法政大学よさこいソーランス白煙法要連と申します、えーえー、法要連のみんなは最下祭を法要連の色で染め上げる準備はいいかー、えー 憧れ続けたこの最下祭にやっと帰ってくることができました東洋連のすべてを出し切り精一杯に踊らさせていただきますのでお手拍子、足拍子、お心拍子のほどよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれではまいります 出会えたことが運命だとか奇跡だと呼べるならその感動は情熱はもっと素敵な言葉で呼んであげようか夏をにわす灯火と一夜の宴と愛の歌二十代目防揚連天命まぶしたのあわりに手をかざした めるようでつめなかった画面の向こうの景色も声も今はようやく俺たちのものに達す 皆に寒いにこんないのかと知ってしまったらこれまでの悔しさが募るばかりだよさこいよさこい1つずつ1つずつまた1つ楽しみが奪われていった人との距離を保ちなさいと 偉い人は言うそんな日々で本音で語ることも熱くなることも本気の喧嘩もできなくなってたどれだけの楽しみが奪われてきたんだろうどれだけの悲しみが腫瘍を持っただろうどれだけの感情が腹になってるだろうだから俺たちはこの夏にかけたいあの夏は幸せだったねって胸を張って言えるように I'm a little bit of a shinde. s m a little bit of a shinde. I'm a little bit of a s s i n d e t I'm a little bit of a shinde. t I'm a little s bit of a shinde. ありがとうございました。